みなさん、こんにちは。アフタビービデオミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。今回はうとこのアームを使っていろんな特殊音というか効果音みたいなのを出す遊びをみなさまにご紹介させていただこうかなと思います。例えばこういう音。<タッ>なんかこんな音、なんか聞いたことないですか。こういうのとか、他にもアームをこうベロベロにして、ぐっと下げて。<タッ> なんて遊んだりとか、他にも。こんな感じで音程関係ない特賞、特賞みたいな出し遊んだりとか。まあ、このアンモを使うことでいろんな音を出せて遊ぶことができるので。<音>まあ、ぜひ参考にしてみていただけると嬉しいなという感じでございます。 今回はこのフロイト・ローズと呼ばれるこの音程がグーッと下げられるギターを使って紹介させていただきますが、いわゆる普通のストラットのトレモロユニットでもできることなので、よかったらチャレンジしてみてくださいませ。とりあえずまず一番最初に紹介させていただきたいのはハーモニクスというやつですね。こういうやつ。 こんなキョイーン言という、まあ平たく言うと、ハーモニクスを出してこの編みをしているだけなんですけれども、やってみましょうか。狙いどころとしては、2、3、4弦の3フレットです。指は何でもいいんですけれども、薬指とかでやってみましょうか、薬指。薬指でこの2、3、4弦のフレットの真上を軽く触れて、まあ、こんな感じの甲高いハーモニクスの音を出し上げます。この薬指がちょっとこう強めにギュッと。 押さえてしまうとハーモニクスが鳴らないので、めっちゃ軽くめっちゃ軽く触れてあげるだけ、そ<音声>ーっと触っているだけというちょっと、えー、なんか状況を作ってあげるといいかなと思います。<音声>で、このキャンキャンキャンというハーモニクスが鳴ったら<音声>、これにアーミングを加えていきます。やり方としては、まあ、いろいろあるんですけれども、とりあえずまずやってみたいのが、このハーモニクスが鳴るところに薬指を置いておいて、 アームをグッと下げます。で、こう弦がベロベロの状態ですね。で、ここからピッキングをして、もうまとめて、2、3、4弦をガッとまとめてピッキングしてで、ピッキングしたらすぐに上げる。元に戻す。そして、ゆっくり下げてあげると。ちょっとやってみましょうか。まず下げます。で、ピッキングをして、すぐに戻します。で、ゆっくり下げると。 音程を下げる、ピッキングする、元に戻す、下げる。こういうハ ー, モニクスがハーモニクスの音が出るポイントだったら別にどこでもいいので、3フレットが難しければ5フレットとか7フレット、12フレットとかでも可能です。ただ、こっちの。 低い方のフレットに行けば行くほど高い音がなるので、まあ、派手さが出るんですけれども、その辺は好きなところで、強引強引とやってみていただければと思います。で、もしアームアップができる状態のギターならば、ハーモニクスを出して、このアームアップをしてあげるのも面白いかなと思います。 ストラトを使っていらっしゃる方、いわゆるフロイドローズじゃなくて、トレモロユニットを使っていらっしゃる方は、あんまりチューニングあとアームを下げすぎるとチューニングがすごい狂ってしまうので、アームを下げすぎには注意をしてくださいませ。<笑>逆にフロイドローズを使っていらっしゃる方は、もうギュインギュインやっても、なかなかチューニングが狂わないので、もう思いっきり。思いっきり。<笑><笑> なな感じでで遊ぶのももなかなか面白いもんですで。その次にちょっとご紹介させていただきたいのは、このーアームをベロベロの状態にして、この左手で運指をしておいて、アームを元に戻すというパターン、ちょっとやってみますと、こういうやつ。 ちょっとこれはストラトタイプのトレモロユニットだと厳しいものがあるんですけれども、<音楽>まあ、興味があったらチャレンジしてみてくださいませ。<音楽>できる限り、このアームをこの押してといいますか、音程を下げておいて、薬指で、まあ、人差し指とか中指とかなんでもいいんですけれども、まあ、薬指12フレットにしましょうか。3弦の12フレットに薬指を置いておきます。で、この状態で勢いよ く, 勢いよくアームを戻します。 そうするとピッキングしなくても音が出ると思いますこんな感じでこれでこのメロディーみたいなのを弾いてみるのもちょっと面白いかなと思うんですけれども例えば「 このメロディを弾くときの要注 意, 注意ポイントが一つありまして、それはこのアームをしっかりと戻してあげるということです。なんかこうアームを深く押すじゃないですか。で、この状態からいきなり勢いよくスパッと元に戻すわけなんですけれども、この元に戻す音程がちゃんとできていないとすごい音痴なメロディーになってしまうので、戻すときはしっかりと元の状態、通常のピッチに戻してあげましょう。 こんなんなでしょうかで、他にも、うとこれもまた垂れモロユニット、ストラトタイプのギターと難しいんですけれども、このまたアームをベロベロにした状態で、こんな感じで、全然音程が出ないようなベロベロにした状態で、こギター本体をちょこちょこ叩いてあげると、これまた交換っぽい音が出てきてくれます。アームをぐーっと下げて、うー左手でネックとか、このボディとかを叩いてあげると。 ちょっとノックする勢いでコントントントントンとたいてあげると、なんかいろんな音が出て、ちょっと面白いです。ちょっとやってみましょうか。ぐーっと下げて、ちょっとボリュームを下げておいて、叩いてみます。それで、このまま下げておいてもいいですし、ちょっとずつこ上げてってみてもいいですし。 みたいな効果音を出してみるのもちょっと面白いかなと思います。<笑>まあ、実用的な範囲で言うとすると、まあ、実用的には多分これだけだと思います。<音>他はなんかちょっとこのお遊びというか特殊効果音といいますか、なんか SE 的な使い方が多くなってくるかと思うんですけれども、<音>まあ、そんな感じでいろいろな音を出す方法を紹介させていただきました。ちょっと冒頭のほうでやっていた、えー、僕がやっていた。 いう方法に関してちょっくらご紹介させていただきますとこれはストラトでもできるやり方ですえっ、ー、と場所は本当な何でもいいんですけれども3弦の420にしましょうか3弦の420ここをピッキングせずにひたすらハンマリングとプリングを繰り返して トリルというんですかね。なんかこう3つの音をテケディと繰り返してあげます。で、右手の親指でこの24フレットあたりを軽く触れた状態で、左手のトリルをすると、まあ、こんな感じのハーモニクスがなるんですよ。なので、この親指をこの24フレットに置いたまま、このアームを。 いじってあげるとなんか特殊効果音っぽくて面白いと<音楽><音楽><音楽><音楽>。みたいな感じでしょうか。こんな遊びも覚えておくと面白いのかなと思います。 えー、以上でございます。ちょっと、まあ、特殊の効果音というような出し方を四つほど紹介させていただきましたけれども、まあ、アイディア次第でほぼ無限に広がるよう な,、えー、なんかこう双方といいますか、可能性がありますので、よかったら色々このご自身で試してみて遊んでいただければという感じでございます。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら<笑><笑>